きじゅつぶねお姉ちゃんには関係ないからねそういえば妹ちゃん毎日部屋で棒とか玉とかいじってたもんねなんで知ってるの何がいつもの決めポーズ恥ずかしいからやめてよおいけいがしおぞこのサインの書かれたカードはあなたのものに間違いはな、なんてこまちがいわああせまも フ次ッというのは建て前でなんかいろいろダメ出しすることで先輩としての威厳を保つのよフンミコラほらほら先輩にはこれができるんすかダメ出ししたいならちゃんと見てから言ってくださいよ何よ技を教えてあげた恩も忘れて教えてねえだろ 上がり症の克服法っていろいろあるんすね例えば水を飲む水を飲むと心が落ち着きま す, オッケーすお腹ぐるぐるするほんバカですね<笑>次は、uh... <笑>生まれそう産まないでください、What? じゃあ、今日はわずまをします Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. o Algunos centímetros más tarde. OK、あるかエスケメディオンセン出さないし用が済んだらすぐ返すしその思考がすでに犯罪者なんですけどう襲われているポブこコシタでしょ助けてうぅ な、ね、というわけでお祝いマジックハサミで切る運命の赤いロープなのでほら元通り切っても切れないんですそうなったらプラン B よあなたも記述部に永久に在籍すると誓いますね呪い吐きながら指は無理やりはみようとしないで誓いますね仕方ないかまた部活探さなきゃな。 最後の最後まで一生懸命邪魔するからねこれペラこれどどこへ行っても先輩がいて見学できない待ちなさーい助手がこんな走りに行くそうな人間に負けてたまるか<音声>もしかしてそれって<笑>いい目の付けどころねじゃーン技術部の新入りさんです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 先輩大丈夫ですかじゃあ次刺しますからねあれなんか引っかかるなねえわざとやってない何のことすかもうクオ que、no、estás entendiendo el mensaje やっぱ串刺しマジックは無理っすねこんにちは秘術の世界へようこそシワンコーまさにマジックもちろん逃げずに戻ってきます とには二つ。おっとご心配なく、布団を開けて、じゃーん切れてなー。<笑>さあ助手、私をぐるぐる巻きに。プタ・ギオフェルドン。<笑>ああでも記述部が認められたわけじゃないし、先輩が引退するまでですけど。 先輩に変なことされると今後の俺の学校生活に関わってくるんでおとなしくしてくださいいいです か, <笑>かい<笑>というかどこに閉じ込めてもぬるっと出てきてしまうような気がしてきたあや<笑>やっぱ首が落ちるのと同時に口から旗を出す高度な連続技で誰か助けて髪の毛が引っかかって<笑>すみません記述部ってここであ En ese momento, c e l sintió el verdadero terror. Al día siguiente, ¿somos jueces? ¿Cómo? ¿Total? e ¿Eso e e s fue que niay? ¿Puedo hacer un oído de 3/1 de eso? ¿Será que no? ¿Así? í o s í ¿Así? ¿Así? í o s í ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? í o s í ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? í a <risa> s n o s í ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? ¿Así? 本当はただ断れない性格なだけなんだけどねじゃあ打ちますねええっちょちゃったやはりいかがしいバカ違うんですすみませんすみませんむちょ先輩がかわいい何したのニー毛もサラサラだし全体的なふかふか感好きなんだよなあハハハハハハ そんういうしかな気持ちょっとドキドキするような。ここだよ全然ドキドキしない。La verdad, las c だ、s a s como son 変なものが入ってなければまずい手作りおし子はれたと取られてしまう可能性がかめし、ウェイ、なまあっ、くちおしじゅうまコモ じゃあ次はハンカチケスマジック練習しよっかこうやって手の中にギュギュッと押し込んでんっあっあんつらこれインテリジェンテなおっきいのはいいことだよねだだれくるけすむいオブビオけしきょうはきじゅつぶを乗っ取りに来ました<笑>乗っ取りなんて絶対たいダメーやっちゃった僕はじゃあ今から犬を作りますね<笑> お前もちょっと照れてんじゃねよよ最 <laughs> <laughs> いい で, <laughs> ではまず手はめに何もないところからステッキが出ます 後ろっ殺す間違えちゃった次は大丈夫だからあやはどうこれをきっかけに技術を始めてみたらどれもきっかけにならないんですけどじゃあもう多数決大道ームがいい人はいはいはいすごい じゃあこの辺をこちょこちょーああそ、そこはちょっと違うどこ触ったの俺まったく本当になんてやつだ<笑>というわけで実習で作ったクッキーですどうぞ召し上がれロボヤコール あ, あ、思ったより辛い あと誰も来なくて寂しい。このお姉ちゃんすげえあ っ, ったよご、ごまんんででどうこんなに来れるさか最初に会ったときのあれを。 s ビー、enviada aquí al mejor agente。